今日もカジュアル回していきますか？目指すはトリプルハンマーですね。んなんだ。これまあいいわ。押してみます。くそがボルト f4 は強制終了キーでし。